みなさんはい早く来てうん緊張してるのううん俺は初めてだからココースだよよしこんにちは私たちは南の人たちょ、ょ、ょ、ちちちょっと待ってえ僕は地方沖のインド中心だけどそういうことじゃなくて 私たち南トナドにある英語外国語大学の日本学科の3年生です。あ、そういうことね。はい、みなさん、こんにちは。僕です。次です。あ、本日有名な話に関するテーマはこちら。中間発言問題。<笑>この問題について。 徹底的に、時間をかけて考えていきたいと思います。h a といえばですね。まあ、おそらく、日本人ですらない人はないほど、有名な話ですね。まあ、誰も幼い頃に本や、紙芝居などで、一度、読んで聞かされたことだと思います。ここで、もう一度、そのあらすじをざっと見てみましょう。上の博士と a s e t は、h a という k o 犬を家に連れて行きました。博士は、 ハチ公が大好きでハチ公も博士が大好きでしたハチはいつしか教授を渋谷駅まで送り迎えするのが日課となり雨の日も風の日も献身的に駅前で待つハチは周りの人気者になってきましたところがハチ公が博士の家にやってきて数ヶ月後博士は突然脳溢血で倒れ そののまままししてしまったのです何も事情を理解できていない八チはそれでも毎日渋谷駅まで帰らぬ精進を迎えに帰っていましたこの八チの姿は新聞記事に形成され人々に感銘を与えたことから「中堅八チと呼ばれるようになりましたさらに1934年には渋谷駅前に八チの銅像が 設置されることとなりその縄幕式には八甲地震も参列しました日本でこれほどまでに知られている犬はいないでしょう 言いたいたことは分かるんですがこの話を聞いた私たちはステイルなんかは絶対拾いろいと心に決めました何が可わいってこいつ<笑>こいつです<笑>こいつ可愛いく見るんですけど本当はね連続殺人犬ですよ愛して美味しいものも食べさせてくれた 最近の東京座、なかなか見つからないすごい先日な人です。いわゆる命の恩人なんです。ねえ、しかも話にあってはね、博士は自分の大切なものを差し出してまで犬を飼っているんです。そんな命の恩人の優しさにつけ込み、そして愛しているふりをして、あげくの果てに。 博士を殺したんです。オルゴー型で愛すところが、これ、立派な話です。<笑><笑><笑><笑><笑>じゃああいう花でいいんでしょうかこれはあくまでも私たちの推測なんですけれども、おそらくハチコは騙ましそうな人を狙って、道路でかわいそうな顔をアピールして、博士を罠に。 もう一度言いたいこの話は何が言っているのか<笑>子供はこれを聞いてどう思えばいいでしょうかこの話は私たちに何を教訓にしようと言ってるのかさっぱりわかりませんもううんざりです<笑><笑>だからちょったこの腹黒煙の野郎 キャラ恋を今ここで暴いてやろうと思います。八子はステイのなんかでもなく。さっきも言ったけど、杉から杉へと飼い主を殺し続ける連続殺人権があったんです。殺す前に杉のタゲと探す。これがこいつの趣味なんです。ある日？ 難しそうな人を見つけたんです。それが最近のときじゃなかなか見つからない。ガチにも負けないこと、優しさの塊である、この博士でした。杉のたクとを録音した八子は、すぐ前の目にを殺し、その翌日つ八子は、わざと博士の上に止まりうにかわいそうな目を飛ぶって、結局、拾われたんです。ガチにも負けないこと。 優しい博士はそのかわい顔の後ろに隠された恐ろしさに全然気づかなかったのです博士はハチコが大好きでハチコは博士のことが大嫌いでしたいつも一緒にいる博士は次のターゲットを探したいハチコにとっては単なる迷惑でしたこれだとなかなか次の人が見つからないと思ったハチコは博士のお弁当に 毒物を加えましたそれから博士は突然脳一血で倒れそのまま急死してしまったのです何も授受を理解できてないふりをした八子は毎日渋谷駅前に行って次の餌食を探し続けました渋谷駅で新しい餌食を待ち構えていた八子が亡くなった飼い主を待っているかのような姿が 新聞記事に掲載され勘違いを教えた人々に感銘を与えたことから中堅ハチコと呼ばれるようになりましたさらに1934年には渋谷駅前に八孔の銅像が設置されることとなりそのジオコ式には八孔自身も参列していましたそれがこの写真です皆さん よく見てください、この顔。人間ってみんなはなという<笑>てだいかなかいい顔してるんですかきっと次の人を探していたんじゃないかなこいつは中堅なんだじゃない。殺人権です。以上。<笑>